三役タイニーポンプ 2X はポンプランタンブロワーと使えるキャンプギアです、えー、フレックステイルさんから届いたですね、えー、タイニーポンプ 2X ちょっと開いレポートしたいと思います、はい、まずキノコ型ランタンシェードと、えー、タイニーポンプ 2X の本体です では本体の箱を開けていきますはいえー、とまずケースですねと取扱説明書はいで本体の箱です、えー、とまず本体ですね、えー、本体こちらです とあとポンプの口がですね、ちょっと何種類かえっ、ー、と入っております。こんな感じでね、ちょっと並べますね。で USB ケーブ。ル、以上です。はい。えー、ノズルがですね一応五種類、えー、ね入っております。 でまあ、いろんなエアベッドとかです、ねあの、そういうのも対応できるようにですね種類が豊富で、かつこの細いやつがですねあの水遊びの浮き輪とか、そのよ う, いう風に空気をですね入れるような口になっております大きさすごくコンパクトで、ですね、えー、と約ね直径 4.5 センチ、高さ約、ね、5.8 センチぐらいです、もうポケットに入るサイズ。 このフレックステイルさんのタイニーポンプ 2X はこんなに小さいのでポケットにも入ります重さもですねめちゃくちゃ軽量で本体のみなんですけどたった 101g ですこれ登山でもいけるかもしれないですね、えー スイッチをね、入れるポンプとしてはこの下側に差し込みましたここですねでここをですねスイッチを2回クリックはす、い、ではポンプ性能を試してみたいと思います あっという間ですねで次は空気を吸い込む時はこの上の方ですね、はい、まあロゴの頭の方と覚えるといいですねでダブルクリック<音声>という感じです じゃあ次はですね空気を抜いてみたいと思います差し込み口をですね反対側に挿してしあっという間ですね ライトとして使うときは、スイッチを長押しです。で、で押していくたんびに明るさが変わります。はい。えー、ちょっとライトとしてもね、えー、と詳しく紹介していきます。えっ、ー、と、本体のね、ここにちょっとくぼみがあります。 でキノコ型ランタンシェード、ここに、ね、突起物がありますで。これをくっつけましょう。すると簡単にくっつけますね。えー、取り付けると、ですね、えー、とこの中にスイッチがあるので、えー、とめくってあげて長押ししますね。はいすると ムーーななランタンタになります、はい、これで40ルーメン、これで160ルーメン、これで400ルーメンになります。肝心のバッテリーの持ちですが、40ルーメンで10時間、160ルーメンで 2.5 時間、400ルーメンで1時間なので、ファミリーキャンプではサブのランタン、ソロキャンプや えー、登山ではメインのランタンとしてはありですねこちらがの磁石になっておりますので、えー、例えばライトをつけた後、固定ができます。もちろんあのオプションのキノコ型ランタンシェードをつけた状態でもつけます。 フリーハンドなんで便利、はい、タイニーポンプ 2X さんですねあのこちら、えー、USB タイプ C 充電対応でこちらに差し込み口がありますこちらをめくって差し込みますそうするとモバイルバッテリーなんかでも 充充電電でできますすね高速充電です、はいえー、ポンプとしてはですねあのフル充電で25分使えます、はいえー、ブロワ ー, ーとしてテントについた芝とかですね落ち葉とかを吹き飛ばすことができるんですが 近づける必要がありますので、まあそのキャンプとしてはいいかなと思います。ブロワー機能としてなんですが、炭火を早くつけたりするときも便利ですね、まあ。こんなに小さいのは嬉しいですね、えー。このフレックステールさんのタイニーポンプツエックス、動画の下の説明文のリンクから購入可能です。 えー、早速、いじぐ入りのキャンプギアになりそうな予感です。えー、こちらのフレックステールさんのタイニーポンプ 2X のキャンプギアレビュー、参考になりましたらチャンネル登録お願いします。